モデルプレスイコール2023年3月26日何わ男子の藤原丈一郎と西畑大我が25日放送のグループの冠無理レギュラーラジオ番組何わ男子の初心ラジ。日本放送毎週土曜16時50分から2、出演。キング、リンチェの平野仕様の天然エピソードに言及したた。岸畑西畑大我、平野仕様の行動に驚愕。 ビュアだな。以前バラエティ番組で平野とろくろ体験に行ったと話し出した藤原。ろくろはろくろ部分が回る構造となっているが、この番組では、潮が回るっていうドッキリあって、潮がろくろの周りを回るというドッキリ企画だったのだという。しかし、潮は、え、なんやこれ。 難しい、とか言って、その状況でもドッキリとは気がつかず、懸命に陶芸を続けていたのだそう。この平野の天然エピソードに西畑は、いや、いわやな、と笑っていた。また、西畑はドッキリについて、ちょっと疑心暗鬼になってる、と告白。 ドッキリにかけられてから、西畑は、知らない人が、道を聞いてきたらこれドッキリかなって思う、と明かし、このブースだってドッキリかもしれん、とかなり敏感になっている様子。ドッキリをされることについて、嬉しいねんけど、日常生活に支障をきたす、と明かし藤原も、わかるよ、と共感していた。岸型藤原上一郎西畑が言われ今後の目標は、また、 カラオケの話題になると西畑は友達とかと行った時は一発目から初心ラブ2021年入れると何わ男子の曲も歌うのだと明かす場面も藤原もデビューして嬉しいのがカラオケを行った時に自分たちの曲があることと嬉しそうに続けたそして目標はあゆきとかかゆきとかもちろんあるけど空白の欄とかがあるのよ 都市、嵐さん、スマップさんとかめちゃくちゃあるやんと、今後はさらにグループの曲数を増やしていきたいと目標を明かした。西畑も、そやね、まだ曲数も多くないからね。とともに意気込んでいた。モデルプリス編集部。情報、日本放送。ノットスポンソード記事。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。